私は今から13年前に子宮筋腫があることが分かりました。それから筋腫は大きくなり、11年前に子宮筋腫を取り除く手術を受けました。それでも小さな筋腫はすべて取り切ることができませんでした。それ以来、1年に1回、婦人科の定期検診を受けてきました。私はその後、パニック障害もわずらい、 不安から外出することもできなくなくり、日常生活を普通に送ることができなくなってしまいましたパニック障害の発作や症状をなくして家族と楽しく暮らしたいその思いでもがいていた時武さんに出会わさせていただきました会議にも何度も出席させていただき武さんにセッションをやっていただいて次第に パニック発作を起こすこともほとんどなくなり、家族と笑って楽しく生活をさせてもらえるようにもなりました。そのような中、昨年2020年6月、年に一度の婦人科検診を受けたところ、以前取り切れなかった子宮内の子宮筋腫が少し大きくなっていると担当の先生からお聞きしました。私は、 将来的に手術をするのか薬を飲んで小さくするのか選択をしなければならないと不安になりました。後日私は会議に出席させていただいて、たけしさんに11年前に子宮筋腫を取り除く手術を受けたことやその時取りきれなかった子宮筋腫がまた大きくなっていることへの不安を話させていただきました。 たけしさんは、とろうとろうとおっしゃって、すぐにセッションをやっていただきました。私は足がバタバタと勝手に動き、不思議な感覚でした。それから約一年後の2021年6月、年に一度の婦人科検診を受け、私は担当の先生からのお話を緊張しながら聞きました。そうすると、先生は、 子球の真ん中にあったと思った菌種が確認できませんとおっしゃいました。私は呆然と聞きました。あまりに驚き、その場ですぐには理解できませんでしたが、超音波検査の画像を見ながら、改めて先生のお話を聞きました。1年前の画像では、確かに子宮の真ん中に菌種が写っているのですが、 今回の画像ではその場所に禁酒はなくなっていました。私の体に奇跡が起きていました。息子も夫も家族みんなが喜んでくれました。たけしさんはスカイプセッションでいつも頑張ろうぜと言ってくださいます。とても心強く安心感をいただいております。自力本願と 日々の私の心がけを忘れず、本来の私に戻るまで諦めません。たけしさん、たけし軍団の皆さん、これからもよろしくお願いいたします。